皆さんこんにちはスタジオワディのワディです今回はキャンプギアに柄やロゴを入れるためにレーザー加工機を買ったのでその開封と動作確認を行ってみますレーザー加工機とはレーザーの熱で対象物の表面を焦がしたり切ったりすることができる機械です出力によって種類がいろいろとあるのですが今回は安価なモデルを購入してみました まずは箱を開封していきます今回購入したのはダジャというメーカーのものです出力はそこまで大きくないですが木や釜などに刻印をするには十分な性能です箱を開けると付属品や試し用の木の板などが入っています本体は非常にコンパクトで 動作部分と台座のシンプルな作りになっています付属の説明書は日本語にも対応していました早速電源を入れて動作を確認します まずはじめにキャリブレーション作業を行いますややモーターが空回りする音がしますがキャリブレーションを繰り返すうちに収まりました試しに付属の木の板に刻印をしてみます専用のアプリで画像を入れてパワーや彫りの深さを設定すればすぐに彫刻を始められます なおレーザーの光は大変強いので絶対に肉眼で見てはいけません。 彫刻が終わりました特に細かい設定をしなくても綺麗に刻印することができました試しに焼き印と比べてみます焼き印に比べると彫りが入る分仕上がりが立体的になりますレザーは時間がかかること場所がやや切りづらいといったデメリットもあるので 今後は場所によって使い分けることになりそうですこのレーザー加工機は塗装金属もある程度彫刻ができます塗料の管理試してみたところかなり綺麗に彫刻できました今後製作するギアへのロゴ打ちなどにも使えそうですせっかくなのでキャンプギアに実際に刻印してみます 今回はアシモクラフツの串刺しのケースに刻印することにしましたまずプレビューで印刷範囲を確認するとともに位置を調整します実際に刻印をしてみました皮は焦げるときに独特の匂いがするので換気しやすい場所でやった方が良さそうです 仕上がりはかなりいい感じでオリジナリティもありつつ既製品のような刻印ができました仕事で過去にレーザー加工機を扱ったことはあったのですがこういった小型のものは初めてでした取り回しも楽なのでたまに使う程度であれば十分使えるのではないでしょうか今後スタジオワディではいくつかのキャンプギアの販売を予定しており 最近はレーザー加工機の他にもパッド印刷機などを購入しました。こちらも今後、使用レビューを行う予定です。今後もオリジナリティが出るようなカスタムをしていこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。